えー、こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます、えー。今日はですね、えー、オフィシャルヒゲダンジズムさんの、えー、めっちゃかっこいいくて今最近流行ってる曲ですね「クライベイベイ」の、えー、ドラムの叩き方の解説だけ先してしまいたいと思います。まあ、今からレコーディングをするんですけどね、えー、今練習ちょっとしてたので、えー、譜面書いてセッティングが変わってちょっと苦手なところを、えー、ちょっと練習してました。一番最初のここはまあこれは僕もクラシックをちょいちょいやるので「えー、ボレロ」とですねこれえー、っとまあウルタネットで行く人も多いんですけど僕結構 ずるしちゃってこのねここねえー、っとここですね「タンタカタタカタタン」っていうのはもうタタタを全部右右左でやっちゃうとずーっと逆転しないのでこういうふうにねずーっとやっていってで最後最後だけ6連符になるのでここだけ。 やっておけばこんな感じでうまくできるかなとリズムパターンはですね基本ここに対してここでつどどんでこうアプローチしたりとかしてますが。 ここね、ツドドンでアプアル打ちしてるけどまああんまり、えー、気にしなくていいと思いますで問題はここですねさっきからちょっと練習してましたがたたこれはここがターゲットノートって考えるのでこの後の足はどっちでもいいですなのでどんどん、パとパと跳ねるので「ドンドンパーとタタタタタタタタタタタタタタタタタタ B メロははいでフィルインがこれ何回も使ってるんですがスネアとスネアを足で挟み込ん で, でこうやってる「うんたたかたうんたたかた」ってやってる場合と、まあ、に最初の1回目だけ「うんたたかた」ってやってる 感じのイメージで叩いてもらえばいけるかなと思いますえー、あとはもう、えー、とあとは2回目の映画ちょっとややこしいことをここ決めをやってるのでここだけ気をつけていただければいいかなあとハーフのとこですねこれはちょっと難しいですね そこをちょっと練習して頂ければいいかなあとはまあ繰り返しだけなので最後だけ32分でしてますね大体<音楽>いい6年でやってるの最後だけ32とってあるって感じですねそこ以外は、えー、多分、えー、パッパッとできるんではないかなと思いますがこの跳ねたビートね<音楽>この足のダブル